抱きしめて抱きしめて」「瞳を閉じて」「消えそうに」 みたい「やさしい声が聞こえてる」 「抱きしめて」「ひとりのままに」「ふれあえばなくし」 そう。 「抱きしめて」「瞳を閉じて」「あなたの心を」